ロックの巨人に対するバンドメイド。やあ、ネット上で最も接中的で最も魅力的なこのチャンネルであなたを見つけて嬉しいです。このビデオは、2022年4月24日に投稿されたバンドメイドビデオへの逆戻りです。これは、 バンドメイドがロックの歴史の中で最大のグループになるかどうかという問題を提起しました。ローリングストーンズのキャリアの視点で、そして、ビデオはこれらの用語で明確に質問を提起しました。バンドメイド、21世紀のローリングストーンズ。したがって、芸術作品は、 ローリングストーンズによる音楽に日本のグループのイメージをマウントすることで構成されていました。この編集作業は目覚ましく、誇りに思っています。この動画は、わずか2ヶ月で人気が1位になって以来、私のチャンネルにとっては並外れたものになりました。コメントを見て、 彼らの大多数がこのビデオの理由についていくつかの誤解があることに気づいたので、私はこのビデオに戻らなければなりません。今日、この壮大なグループが存在する場合、その中にこの壮大なグループの賞賛が見られないことに多くの人が不満を感じています。そして、それは音楽スタイルを比較することの問題だったと思います。 これは両方の場合には当てはまりません。このビデオはバンドメイドに敬意を表しており、一部の視聴者には理解されていません。あなたが絶対に理解しなければならないのは、私は感情については全く言及していないということです。音楽スタイルを比較することは全く問題ではなく、どれが最良かを定義することはさらに重要ではありません。 これは感傷的なビデオではありません。バンドメイドは世界的な現象であることに注意してください。そして、20世紀後半にロックのために働いていた前任者のように、21世紀で最大のロックバンドにならないのではないかと自然に思いました。多分、この日本のクインテットは史上最高のロックバンドになるでしょう。 そして私は彼らが最悪であることを望みます。従って、質問を明確にするために、またはむしろなるという質問への答えを明確にするために、これまでで最高のロックバンドのランキングをここにオンラインで掲載しました。方法論、この分類を設定するのは困難でした。 提案されたものをネットで調べましたが、その詳細を説明する方法がなく、分類器の感情的な基準の導入に疑問が残ります。そのため、私は客観的であり、価値判断のない評価基準を開発しました。個人的な音楽の質を比較することは決してありませんが、 グループが一般の人々に与える影響を比較することをもう一度思い出してください。まず、次の5つのカテゴリの様々なトップ20をまとめました。そして、各カテゴリーのランキングに応じて、1から20までのスコアを割り当てました。特定のカテゴリが他のカテゴリよりも優先されるため、常数係数を指定しました。最初のカテゴリ、 最初のスタジオアルバムのリリースから最後のリリースまでの年間のグループの期間。ここで適用される係数は2です。あまりにも早く妖怪しないグループは、良い行動の兆候だからです。マイナス2番目のカテゴリー、年間に制作されたスタジオアルバムの平均数。バンドを作るのはアルバムです。シングル、コンピレーション。 リバイバル、その他すべてを除外しました。ここで適用される係数は1です。このカテゴリは、最初のカテゴリに直接関連しています。3番目のカテゴリ、販売されたアルバムの総数は、同じ重要性の基準であり、最初のカテゴリとは無関係です。したがって、ここで適用される係数も2です。 マイナス4番目のカテゴリーでは、これまでで最も売れたスタジオアルバムを探しました。この基準は、以前の基準よりも重要です。その適用係数は3に設定されました。最後に、5番目のカテゴリーでは、興行収入、つまりどのツアーが最も収益性が高いかを調べました。この基準は重要です。 ファンへの影響、ファンの数、動員能力を直接確認できるため、これは最も重要です。ここで適用される係数は4です。音楽スタイル、アコースティックまたはインストルメンタルパフォーマンス、社会的または政治的コミットメントの基準も、主観性である他の基準もありません。コンパイル後、 これら5つのカテゴリーを分析しました。カテゴリー1、3、4、5の少なくとも2つに表示されるグループを保持しました。最後に、上記の係数を適用し、分類を取得しました。これらの5つのカテゴリーのトップ20を紹介する前に、ロックの歴史に簡単に戻って、この現象を時間内に特定します。私は、 地球を征服したこの音楽の開発の方法と理由ではなく、その方法を明らかにします。岩が生まれたのは1950年頃のアメリカでした。まず第一に、ジャズ、ブルース、カントリーのミックスです。その後、ロックエヌロールとして知られています。ここに、その進化を理解するためのいくつかの重要な日付があります。 1951、ロックンロールの誕生とそれに続く最初のレコーディング。1954年、メディアの爆発。1954年の終わりに、ロックンロールは米国で全国的な減少になりました。テレビ、ラジオ、映画で広く放送されています。エルビス・プレスリー、チャックベリー、 ビル・ヘイリーなどの一部の芸術家は、急上昇を経験し、岩の基礎を築きました。1958年、ロックは世界的な産業になりました。エルビス・プレスリーは、ロックンロール業界の引き金です。1961 -1965、1965ロックは1960年代初頭にビートルズ、 次にローリングストーンズとドアーズの登場で復活を遂げました。1969から70、それは時代の終わりです。ロックは政治的側面を取り、不正を非難するのに役立ちます。特にベトナム戦争のような特定のイベント。1973年、クイーンの始まりと様々なジャンルのロック、ハードロック、 プログレッシブロック、フュージョンロック。英語を話すポップロックの代表者は、世界中で成功を収めています。ローリングストーンズ、ザフー、ビートルズなど、1982年、市販のオーディオ CD の登場。それ以来、ロックアルバムは主に CD 形式で販売されていますしかし、多くの人は、 それを特徴付ける独特のサウンドを見つけるためにビニールレコードを選ぶことを好む純粋主義者です。1990年代は純粋な岩の基本への回帰でした。金属は独立して進化し続けます。2000年代は古いバンドに触発された新しいバンドの波をもたらしました。これは 最初のアルバムの日付から最後のアルバムの日付までの上位 2-0 バンドの寿命の表です。割り当てられた係数は2です。はい、良いものは持続します。これが生産性のトップ20です。これは、長寿期間中の年間平均スタジオアルバムの比率です。それは寿命によって分類されたグループを占め、 したがってそれらは同じグループであるため、それらに直接依存しています。割り当てられた係数は1です。はい、多産になることは単に多産になることです。これが彼らのキャリア全体で最も多くのアルバムを販売したトップ20のバンドです。割り当てられた係数は2です。はい、売れれば良い、です。4番目のカテゴリーは、 これまでで最も売れたアルバムのトップ20です。割り当てられた係数は3です。はい、売れ行きが良ければとても良いです。最後に、ここでの5番目のカテゴリーは、最も収益性の高い20のコンサートツアーの売上高です。最も多くの収入を生み出したもの、そしてそれは最も多くの観客を魅了しました。 収益はインフレ調整後に与えられます。割り当てられた係数は4です。はい、私たちが見に移動した場合、それは物事が優れているということです。この表には、次のようなものもあります。日付の数、観客の数、コンサートあたりの平均収益、選択を行うのはこの基準です。 複数回出現するグループを合理化するには、新しいテーブルが必要です。分類はこれらの新しいデータでやり直されます。つまり、14のバンドとアーティストがいます。選択基準となるのはコンサートあたりの平均収益です。各カテゴリでは、最初の4つを保持します。グループにすでに名前が付けられている場合は、 次のようにグループを配置できます。私たちは彼らのカテゴリーで最高です。次に、カテゴリー1、3、4、および5の少なくとも2つに表示されるグループを保持します。2番目のカテゴリーは最初のカテゴリーに依存しています。残り11グループです。ここではアルファベット順になっています。 成績の適用と最終ランキング、括弧内に適用される係数。そしてここにロックの歴史の中でトップ11の偉大なバンドとアーティストがいます。 レビューと美行、各カテゴリーで20位以降に到着した人にはゼロマークがついています。従って、ローリングストーンズは ACDC、U2、ブルース・スプリングスティーンに次ぐ、総売上高で30番目ですが、すべて同じノートである例を獲得しています。マドンナのアルバムは売上トップ20にランクインしていません。 マドンナは大きなツアーを行う能力、大きな売上高、そして長い寿命の組み合わせで勝ちました。同じことが ACDC にも当てはまります。マドンナとの違いはアルバムの販売です。マイケル・ジャクソンはアルバムを販売する能力において他のすべてをはるかに上回っています。 彼はスリラーでアルバムを販売した記録を持っています。U2 とローリングストーンズは同じプロファイルを持っており、長寿のステージビーストです。ピンクフロイドは大きなツアーをする能力を書いています。残りの部分については、ACDC と同じプロファイルを持っています。ビートルズは、マイケル・ジャクソンのすぐ前で、 最も多くのアルバムを販売したグループのままです。最後に、マイケル・ジャクソンとビートルズに次ぐ3位の生産性で、とりわけパフォーマンスを発揮するクイーンの平凡なスコアに注目します。さて、このビデオは終わりました。マドンナは、ACDC に先駆けて、間違いなく歴史上最も偉大なロックアーティストです。 私のお気に入りのアーティストの一つであるラブプロフュージョンの表紙を残します。すべての人に良い継続。 I got you, I'm the muskie. I've got you, I'm the muskie. I got you, I'm the muskie. The hey, there is no compression. There is a real isolation. There is so much destruction. What I want.